今回は NVDA 実践講座第9回となります。 第9回では NVDA のログオン画面について説明しますログオン画面とは Windows が起動した時に表示されるユーザーを選択するための画面です最近では1人に1台パソコンが持てるような時代になりましたけれども場合によっては家族で1つのパソコンを 共有したり、または1人で使用する場合でも気分によって画面のデザインを切り替えたりサウンドの音を切り替えるといったことができるようになっていますさらに NVDA などの画面読み上げソフトスクリーンリーダーが複数インストールされている場合には NVDA を使用するユーザーや PC トーカー用のユーザー というようにそれぞれ使うシーンに応じてスクリーンリーダーを切り替えるためのユーザーを作成するというのもあると思いますこのように複数のユーザーを家族一人一人に割り当てて使用することもできますしその都度使用環境によってユーザーを切り替えて使用することもできるようになっているのが Windows のユーザーアカウント制御と言えます。ユーザーザアカウント制御を行うための最初の入り口がログオン画面だと言えますただしユーザーが一つしかない場合にはログオン画面は表示されないこともありますご注意ください NVDA ではこのログオン画面を 読み上げることができるようになっています。また、Windows Vista から採用されるようになった、ユーザーアカウント制御ダイアログ。言い換えると、UAC についても NVDA は読み上げができるようになっています。UAC は、プログラムを実行するときに、このプログラムの発行元を確認できません、続行しますかというような 表示内容のダイアログを言います。ログオン画面ではユーザー名を選択して必要に応じてパスワードを入力してログオンするようになっています初期状態では NVDA では自動的にこのログオン画面を読み上げる設定になっています NVDA メニューの設定からこのログオン画面を自動的に読まないようにすることもできるようになっていますさらにログオン画面での音声の種類を変更することもできるようになっています今回はこの一連のログオンの手順とログオン画面の 音声の設定の変更の仕方について説明しますそれではデモンストレーションを行っていきますまずは録音画面をどのように読み上げるかを確認したいと思いますここで録オフをしてしまうと収録の内容が消えてしまいますので今回はユーザーの切り替えで 試してみたいと思います。なお、ログオフも、ユーザーの切り替えも、さらには、Windows を起動した時のログオン画面も、すべて共通のログオン画面となっています。それでは、まず、Windows キーを押します。スタートメニュー、検索ボックス、エディット、プログラムとファイルの検索、空業右矢印キーを押します。 復帰シャットダウンスプリットボタンサブメニュー。右矢印キーを押します。休止状態 H。ここから下矢印キーを押します。ユーザーの切り替え W。エンターキーを押します。デスクトップウ o ンドウ、ウィンドウズログオンダイアログ、ミソノ。はい、ここで。 録音画面となりました。音声の音が変わらないので分かりにくいかもしれませんが、この録音画面では2つのユーザーアカウントが存在しています。1つは、みそのという名前のユーザーです。もう1つが、今回のために作成した NVDA 実践講座というユーザーアカウントです。基本は、 左右矢印キーでユーザーを選択することができるようになっています。右矢印キーを押します。NVDA 実践講座エンターキーを押します。パスワードエディット保護付き空業そうするとパスワードを入力できる状態になっていますので文字を入力します。アスタリスク ア ス, スアスタリスク、アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク、8文字のパスワードを入力しました。パスワードについては、すべてアスタリスクと読み上げるようになっており、他の人に聞かれてもわからないようになっています。Enter ーキーを押します。 ようこそ NVDA ダイアログこのように NVDA ではログオン画面を読み上げることができるようになっています会社などでは特に Windows をドメイン参加させていることが多くありますのでこの機能は必須の機能と言えます次に このログオン画面の設定関係を見ていきたいと思います。もうお馴染みになりましたが、NVDA の設定は NVDA メニューから行います。NVDA メニューを開きます。NVDA キーを押しながら、アルファベットの N となります。NVDA メニュー ここから下矢印キーを押します。設定 D サブメニュー D エンターキーを押します。一般設定 G.G ロゴン画面関係の設定は一般設定で行います。エンターキーを押します。一般設定 d i a l o 言語 L 設定を有効にするには再起動が必要。コンボボックス規定の言語をクローズオルトプラス l L。ここからタブキーを押していきます。終了時に設定情報を保存する S、チェックボックス、チェック、オルトプラス s タブキーを押します。NVDA 終了前に警告する W、チェックボックス、チェック、オルトプラス W。 タブキーを押します。ロブ記録レベルをコンボボックス情報をクローズ、オルトプラス、オーさらに、タブキーを押します。Windows へのログオン後に NVDA を自動的に開始する、えチェックボックス、チェック、オルトプラス、え Windows のログオン後に自動的に NVDA を起動するのチェックボックスとなっています。これは、 ログオン後に NVDA を起動するかのチェックボックスです。普段、Windows の操作を NVDA で操作する場合には、このチェックボックスを有効にしておく必要があります。タブキーを押します。ログオン画面で NVDA を使用する管理者権限が必要です。チェックボックス、チェック。 ログオン画面でで NVDA を使用すす。るのチェックボッククボスですこれがログオン画面で NVDA を使った読み上げを行うかどうかのチェックです有効にする場合はチェックを入れて無効にする場合はスペースキーでチェックを外します PC トーカーなどの他のスクリーンリーダーを普段使っている場合にはこのチェックボックスをスペースキーで チェックなしの状態にしておくと良いかもしれません。普段から NVDA だけを使っている場合には、初期設定のままここをチェックありの状態にしておきます。タブキーを押します。現在保存されている情報をログオンまたはその他のセキュアスクリーンで使用する管理者権限が必要ですボタン。これが ロ音画面で NVDA の音声の種類を変更することができる設定です。一旦タブキーを押します。OK、ボタン。Enter キーを押します。さて、ここからは NVDA 実践講座の第3回で説明していることと同じです。第3回では、 音声の変更方法について説明していますが、その方法で音声を変更したいと思います。現在は Jtalk の女性音が選択されていますが、これを男性音に変更します。NVDA メニューを開きます。NVDA メニュー。設定を開きます。 設定 d サブメニュー d 一般設定 G.G. 音声設定まで移動してエンターキーを押します。日本語設定 N.N. 音声エンジン S.S。音声設定 v e エンターキーを押します。 音声設定、ダイアログ、音声、ウイ、コロン、コンボボックス、メイ、クローズ、オルト、プラス、ウイ。今は、女性音の、メイ、かなが選択されていますので、これを男性音に変更します。上、矢印キーを押します。M001。エンターキーを押します。はい。これで、男性音に変更されました。 では、この設定情報を NVDA の設定ファイルに反映させたいと思います NVDA メニューを開きます NVDA メニュー上矢印式で設定情報の保存まで移動します終了 x x 寄付 f d d 設定情報の保存 s s エンターキーを押します。設定情報がファイルにきちんと保存されました。では、この男性音の読み上げをログオン画面で適用させたいと思います。NVDA メニューを開きます。NVDA メニュー 設定メニューを開きます。設定、P サブメニュー P 一般設定 G ドットドットドット G 一般設定で Enter キーを押します一般設定ダイアログ、言語 L 設定を有効にするには再起動が必要コンボボックス規定の言語 CloseAlt+LWindows の基本操作でタブキーを押すと 画面の項目を順方向に移動していくことができるようになっていますが逆方向の場合シフトキーを押しながらタブキーで逆順に項目を移動することができるようになっています今回はシフトキーを押しながらタブキーを押しますキャンセル C ボタン さらにシフトタブを押します OK をボタンさらに押します現在保存されている情報をログオンまたはその他のセキュアスクリーンで使用する管理者権限が必要ですボタンここで Enter ーキーを押します警告ダイアログユーザーディレクトリーにカスタムプラグインが見つかりましたマル これらをシステムプロファイルにコピーすることはセキュリティ上のリスクとなる可能性があります。まる、本当に設定をコピーしますか疑問符、はい、Y、はい、ボタン、Alt、プラス Y、はい。アドオンなどをインストールしている場合には、このような警告メッセージが表示されます。録音画面の音声を種類を変更する場合は、このまま Enter キーを押します。 多くのアドオンなどをインストールしている場合には予期せぬ誤動作の原因となりますのでここは十分気をつけて実施してください。エンターキーキキを押します。セキュアデスクトップ ユーザーアカウント制御ダイアログ次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますかクエスチョンプログラム名コロン NVDA スレーブ確認済みの発行元コロン J.K.Applet ファイルの入手先コロンこのコンピュータ上のハードドライブ EN ボタン Alt プラス N ここでさらに続行しますので左矢印キーを一回押して はいを選択します。はい Y ボタン、オルト、プラス Y。エンターキーを押します。設定のコピー中、ダイアログ。システム設定がコピーされるまでお待ちください。完了、ダイアログ。NVDA のユーザー設定は正しくコピーされました。OK、ボタン。エンターキーを押します。一般設定、ダイアログ。 現在保存されている情報をログオンまたはその他のセキュアスクリーンで使用する管理者権限が必要ですボタンではログオン画面の音声の種類の変更が終わりましたのでタブキーを押して OK のところでエンターキーを押します OK ボタンでは この状態でユーザーの切り替えを行ってみたいと思います Windows キーを押しますスタートメニュー検索ボックスエディットプログラムとファイルの検索空業右矢印キーを押します復帰シャットダウンスプリットボタンサブメニューもう一度右矢印キーを押します休止状態 H 下矢印キーを押します。ユーザーの切り替え WENTAR ーキーを押します。デスクトップウィンドウ、ウィンドウズログオンダイアログ、ミソノはい、今、ログオン画面となっていますが、音声の種類は先ほどは女性音となっていましたが、今は男性音に変わっています。 右矢印キーで NVDA 実践講座を選び Enter キーを押してみます NVDA 実践講座パスワードエディット保護付き空業アスタリスクアスタリスクアスタリスクアスタリスクアスタリスクアスタリスク アスタリスク。ようこそ NVDA ダイアログ NVDA ようこそ。NVDA 実践講座ユーザーアカウントに切り替わり、女性音の声で NVDA のようこそ画面を読み上げています。この状態で。 ログオフしてみましょう。Windows キーを押します。スタートメニュー、検索ボックス、エディット、プログラムとファイルの検索、空行、スタートメニュー。右矢印キーを押します。シャットダウン、スプリットボタン、サブメニュー。もう一度、右矢印キーを押します。休止状態、H。 下矢印キーでログオフまで移動してエンターキーをしますユーザーの切り替え W ログオフ l エンターキーをしますタスクバー Windows ログオンダイアログミソの。 ログオン画面は同じように男性音で読み上げていますこのまま Enter キーを押すと MISON というユーザーアカウントでログインできます。なお、今設定してきたログオン画面での音声の種類の変更はユーザーアカウント制御ダイアログいわゆる UAC でも同じように変わるようになります。今回はログオン画面における NVDA の読み方と設定変更の仕方について説明してきました以上で NVDA 実践講座第9回ログオン画面の読み上げと設定変更の仕方を終わりますそれではまた次回をお楽しみにさようならそれでは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 O.R.G. ですツイッター ID は NV アナウンス NVANNOUNCE です。